最近、スリランカ女性が入管収容所で死亡するという痛ましい出来事があったばかりですけれども、その外国人が残留期間を超過して、国内にとどまる、いわゆるオーバーステイですね、それが収容所で身体の自由を奪うほどの違法行為なのかどうかと収容というのはあくまで必要最小限でなくてはならない、そしてその目的は送還をするために認められるもので。 あります今回のスリランカの方の件は上限が例えば何ヶ月と定められていたりあるいは相関の目処が立っていない状態なのだから収容する必要がないそういうスタンダードに従っていればこういう悲劇にはならなかったんじゃないかと思いますそもそも身体拘束続けるべきかどうかという点について犯罪としてない犯罪とするべきではないというのは国連の 恣意的抗菌ワーキンググループの意見でもありますし実際に、えー、犯罪にしていない国も多々あるというふうに伺っております本来的に人の移動というのが違法ということには僕はならないと思っています国境がある以上は何らかの制限が必要でしょうけれどもそれに対する対応の仕方というのはおのずと変わってくるのではないかと思いますオーバーステイの人犯罪というあの意見もありますが、まあ 法ではもちろん刑罰法規違反ではありますけれども、例えば人を殺すとか、人から物を取る、そういうような、私たち法律家でいう自然犯とはまた違って、そのボーダーの線の引き方によって、ここからここは移動すれば犯罪、違法になるけれどもこ、時代によっては変わる、その程度の要請性の問題で、それを前提とした移動の自由に関して考えるべきではないかと思います。 例えば午後0時、これはあの亡くなる日ですけれども、この日は全量未接種、食事、未接種といったものを確認したにもかかわらず、室内の A さんに向かって、外から食事を促しています、これは適切ですか松本次長。入管職員の我々の対応が ああ適切であったのかどうなのかという点のその評価について、評価検討につきましては、ああまさに今行っているところでございます第三者の評価は別として、自分たちで正しかったか正しくなかったことは検証もできないんでしょうか、これ、その後にね、妙に書いてあるんです、室外から、1時31分もお、しかもその時にセットで書いてあるのは、反応を示さなかった、1時50分も、2時3分も、室外から。 そして反応を示さなかった、反応を示さなかったら、普通は中に入るんじゃないんですか、そのまま放置されてるじゃないですか、モニターもついてたのに、なんで中に入ってないんですか、ずっとですよ、このまま、反応を示さないっていうことをずっと記録で書いてるんですよ、そして示し合わせたかのように、何かこの間にカメラでモニター等を確認をして、何かを確認したから、 4人揃えて入ったんじゃないですか入管 の, の収容施設の運用上容態等を踏まえて必要な場合には躊躇なく救急搬送等の対応を取るということになっておりますその中で委員御指摘のような亡くなった方の状況を踏まえて我々の非収容者に対する 対応として適切であったのかどうかという点について、まさに今、検討を行っていいるところでございますその後になってから救急車を呼んでるんですよ、もうその時点で違うんじゃないですか、今、次長がおっしゃっていることとは。違う運用がなされてたんじゃないですか、そのことぐらいなんで言えないんですか、この中間報告だって、熱つ造じゃないかと思われるようなことばっかり書いてるじゃないですか、都合の悪いことは消してるじゃないですか、資料も出さないじゃないですか。これじゃあ 本当にこれ浮かばれないと思いますこの精神科医が出したその書類の中に患者が仮釈放を望んで心身に不調停しているなら仮釈をしてあげれば良くなることが期待できるという記載がありましたかありませんでしたかお答えいたしますあの記載がございますごめん聞え記載がございます記載があるのに何でこの時だけ引用もしてないんですか 亡くなられた方の名誉、プライバシーの関係から、その記載内容をそのまま中間報告として提示するのは適切ではないのではないかと思いまして、えあの記載しなかったところでございます今、プライバシーだはなんだって言いましたけど、なんでこの一番大事な仮放免したら良くなることが期待できるという精神科医の診断だけ載せないんですか。 大事な話でしょこれものすごい大事な診断じゃないですか、なぜこれだけ引用しないか教えてください。亡くなられた方の不名誉、プライバシーに影響を及ぼすのではないかと、配慮した結果でございます。患者が仮釈放を望んで 心身に不調を呈しているなら、仮釈放してあげればよくなることが期待できるということは、重要な記載であると思いますか、重要ではない記載だと思いますか、どっちですか一概に重 要, 重要でないということは、ご指摘の点のみでは判断できないと思っております、えーえー、中間報告に記載するほどの重要性がない、報告するほどのことではないという判断だったんですか適切ではないと判断いたしました適切ではない理由はなんですか。 総合的に判断した結果でございます大事な法律ですよで、多大な裁量を与えてますよ、多大な裁量でその裁量自体が人生を左右するし、そして今回は生死までかかりましたよ、亡くなられてるんですよ、こんな説明でこの入管に多大な裁量を渡せと言われたそんな無理ですよ、こんな体質残したまんまね、新しい法律を作って、 多大な裁量権を渡すってのはだんなもん立法としてやったら恥ですよ患者が仮釈を望んで心身に不調を呈しているなら、仮釈をしてあげればよくなることが期待できるという記載について、記載がございますと答弁をされました、でこの4日 の, その報告書を受けて、ですね5日には仮方面検討してるんです、報告書に5日から検討してって書いてあるんです、しかし、自分たちがやったかのように書いてるんですよ。 これが許せないところで、医師からこういう提案を受けて、検討を始めましたというのは、まだしも、前日の6時に、えー、仮放免を検討することとし、と、彼女に匂わせながら、えー、反応を見るみたいな、ちょっとね、こう本当にね、許せないんですよね。今日の共同通信の、今日の15時台の通信ですが、関係者への取材として、医師への診療依頼書で、管理局が、 作病などの疑いがあると言及していたことも判明したと報道されておりますこれ事実ですか松本次長お答えいたしますえっ、ー、と委員ご指摘の報道をちょっと把握しておりませんので、えー、ちょっと正確にお答えすることはできません確認していただきたいんですがというかこの診療情報提供書と合わせて共同通信が報じているのは入管から 入管から依頼書、診療依頼書の中で、詐病の疑いがこの人あるよと、言及してたって言うんですよ、これ、重大でして、しかもこの低病院の医師はです、ね、初診なんです、初めてこの方を見る、初めて見るのに、なんでここまでその、解釈をしてもらいたいからあの病気になったんだって書いたのかなって、私もこれ読んだとき、不思議なんですけど。 これで表測が合うわけです。もともと入管から依頼したときに、作業などの疑いがあるというふうにしているから、まあ、それに乗ったような情報提供がされているということになるのではないかということなんですね。で、この入管からの依頼書についても、中間報告には記載されておりません。今の仮方面の運用というのは、こういうふうに真っ黒で。あのー 全然見えないんですねでこの仮放免に関する罰則を議論する以上、最低限の情報であり、かつ、このように非開示したままで罰則規定を設けることはありえないという、こういう意見が繰り返し表明されているんですねあの実は、先日いただいたこの黄色い資料にも仮放免運用指針、入っておりまして、さすがにあの国会の議論になりますので、すべて開示されているのかと思って拝見しましたら、300ページに非公表、非公表と。 黒塗りの部分がてて非公表となっています現状の仮放免の運用の非常に重要な部分を占めるものを国会で審議していただくのに、議員の先生方に対してまでこれを非公表とするのは非常に不誠実なやり方ではないかと考えますあの実際ですね、仮放免は2015年には3606件あったんですが、2019年には2217件まで減ってるんですね。だからこう減ってるという事実があってで、こういう真っ黒系の方針が出てると。 いうもとでこの仮放免の運用の厳格化にです、ね、どういう方針を出されたのかというのはこれ大事な前提になるわけでしてあのどうもです、ね、その前提となる立法事実やその今、提案されている制度の前提となる資料そのものの分析が本当にされたのかなというのは、えー、大変疑問に感じております不法残留者数というのは大きく減少していまして93年には30万人いたんですけど 2020年には8万人強まで減ってます。で、不法不在留、外国人数に占める不法残留者の割合も、95年は 22% あったんですけれども、これ、2019年はもう 2.5%、10分の1になってます。で、各都市の相関だけでも見てもです、ね、各都市の退去強制令書発布件数と相関件数、これ、ほぼ同じ で, で、9割以上の方も変帰られてるんですね。でその帰帰ってる帰り方も 実は自費、自分で出国して、自費出国が9割以上に、93% か 4% か 5% か、そんな感じではあります、これは白書の数字であります。で、まあ、乱用があることは私も否定はしないんですが、しかしなんか相関の機能不全っていうのは、本当に起きてるのか私も機能不全というところまでには至っていないと思っておりますあの入管法上、強制相関は本来、国費相関が原則でございます。 むしろ自費で出国する場合には許可を取らないといけない、そういう建前からしますと、国費がかかるのはまあ法律が予定している当たり前の話であります。で、フランスの場合は、あのなるべく自発的な帰国を促す、でそのためにその旅費も渡し、あれ帰った後に、 使えるようになるそのマネーカードにお金をチャージして、当面の費用を使えるようにして、それを渡して自分で帰ってもらうような促す制度があるというふうに聞いております。それはそのまあ一見すると、そこまでやるのかということになるのかもしれませんけれども、トータルで見ると、チャーター機をチャーターしたりとか、無理やりあの職員を付き添いでいく場合よりもはるかに合理的になりますし、それはあの 本, 本来この国にいてほしくない人を、 排除するそれは国家の作用として、国権の発動としてやるわけですから、それに国の費用がかかるのはやむを得ないことなんではないかと思いますこれ、の G20 の、えー、難民認定率ですね、えー、日本が、えー、残念ながら最下位になっているというものです、そして続けて、えー、OECD ですね、OECD の、えー、難民認定率ということで、これ、37か国中、日本が、 あのワースト2番になっていると、0% 台のです、ね、国というのは、OECD37 カ国中3カ国のみでありまして、大量の難民や避難民を生じさせるこの国との地理的要因などは諸外国によって大きく異なるので、難民認定率のみを単純に比較す る, 較するのは相当ではないと考えますという、まあ、こういう趣旨の答弁、よく政府サイドからいただくんですけども、 あのこれだけ多様なですねえ地理的要因などを踏まえても、最低レベルの水準であるという現実について、これ、大臣にぜひお聞かせいただきたいんですが、これ見ていただいて、ご所感いかかがですか結果が非常にあの低いということについては、率直にその通りだなというふうにあのえまああの認識をあのしております。 まあ、いろんな地理的な要因を踏まえたとしても、やはり最低レベルであるという現実は私たちは受け止めていかなければならないと思います。ロヒンギャを抱えているミャンマー、えー、クルド人問題を抱えているトルコ、えー、国連人権理事会が深刻な懸念を示しているスリランカ、そしてチベット族住民問題を抱えるネパール出身者、2019年における難民認定者が、スリランカが1人で、その他は0人となっているんですけれども、日本政府としてはですね、 この大量の難民、避難民を生じさせるような事情が、この4か国にはないとお考えですか認定の判断がしっかりと、しかも透明に行われるようにということで。 対応していいるところでございますあの残念ながら真正面から答えていただいていないんですねあの、明らかにこの4カ国、あの問題抱えていると思いますよ、だからあの日本がほぼゼロであるのに対して、G7 の諸外国が基本的に難民の受け入れやってるんですよ、両親のいずれか、もしくは双方が入国管理法違反で逮捕され、在留特別許可を求めたものの、認められず、収容された後に強制送還。 残された家族、特に子どもは、そもそも、えー、日本でしか育ったことがなく、日本語しかわからない、えー、親が強制送還された国に行ったこともなく、日本にしか生活基盤がない、にもかかわらず、親子が引き裂かれる、まあ、こんな事例が現実として起こっています、まあ、この入管法に関わる当事者、えー、特に子どもたちと直接お話をして、声を聞かれたことはありますか小野田法務大臣政務官。ございません 続けて副大臣に伺います、えー、入管法に係る当事者、特に子どもたちと直接お話をして、声を聞かれたことはありますか、教えてください田所法務副大臣。そのように直接声を 聞, こ聞いたことはございません。委員長上川法務大臣ございます あの私もあの NPO の組織の中に一員でありましたので、活動をやってまいりましたし、そうした調査もしてまいりましたので、そういったことをベースに、今、いろんな形で現実に起こっていることを考えさせていただき、また、 あのベスト尽くしててて頑張っっいいいいきたいなと思っていると思るころでございますあの入管法で困っているという意味での声を聞いたということはあのございませんが、もともと入管に関して、非常にあの不安定な気持ちを持っていらっしゃるということ、このことはあのなもう何十人もあのいらっしゃるわけでありますが、実感をしております。 私自身もあの、その子どもたちを中心にです、ね、お話を聞かせていただきました、本当にこう想像を絶するようなです、ね、本当に苦しい体験をされている子どもたちが、目の前に現実としていらっしゃいます、そしてそれを救えるのは、まさにここにいらっしゃる皆様お一人お一人しかいらっしゃらないと思います、そういった現実を踏まえてなんですけれども、この法案を進めていくにあたってです、ね、その当事者の、 子どもたちの話ぜひ、この入管法の改正案に関係する子どもたちの話を、大臣に聞いてあげていただけませんかぜひ、そうした声を聞かせていただきたいと思います先ほど、管理措置の話で、その管理人についてのところが、あの私としては今、やっぱり信頼関係が元になっていると思うんですが、それがあえて義務が課されて、ですね関係になると、まあ、支配・非支配の関係になるという指摘も資料にありました。このの点についてはどのようにお考えですか おおっっしゃるとりりだと思いますあの私も仮ますす私もも仮の保人何何かやて本人を早く、一刻も早く出したい、外に出してあげたいのであの、知り合いの方とか親族とかがいればそちらになってもらうんですけど、どうしてもいないような場合には、代理人の弁護士が補人になることもございます、それは何としてでもこの身体拘束から早く解放してほ し, ほしい。 そのために保証人が必要ならば自分がやろうという、そういう関係性なわけです。ところが、これが管理人の制度になってしまいますと、その人を監視しなくてはいけなくなってしまう、これはもう前提関係が崩れてしまいます。その報告をしなければ、あるいは虚偽の報告をしたら、自分自身が刑罰、いうか過料の制裁を加えられる可能性がある、これではとてもできません。ですが 管理人がつかないと外に出られないという前提だとすると、じゃあ逆に、入っている人のことを考えないでお前は管理人にならないのかという、ものすごい葛藤が生じる制度になっていると思いわれわれがこの法案審議して、採決した後にですに、ね、実はこのスリランカ女性は入管の落ち度、奇跡自由によって亡くなったということが、 判明したとしますよね。そしたら、業務上過失致死ですよ、これ。それぐらい重要な事案なんですよ。だから司法解剖してるんでしょうそういう刑事事件にもなりかねないから司法解剖してるんでしょうそういうね、事案なのに、それを脇に置いたまま、法案採決なんて、そんな無責任なこと国会ができるわけないじゃないですか。大臣だって国会議員でしょそれぐらい、 常識的に考えてくださいよ。中間報告書にも、ちゃんと書いてありますよ、今後の予定が。ね、死因にかかる一定の結論を得た段階において、最終的な調査結果の取りまとめを行うと書いてますから、もう死因結果、今日出ました。もう速やかに、この審議中に出すと、約束していただけませんか。 最終報告に向けまして、速やかに検討してまいりたいというふうに思っておりますいつまでにですか、お答えくださいあのできるだけ速やかにを出 し, したいと思っておりましなたけし君。いや、できるだけ速やかにでは、全然われわれとしては担保にならないんですよ。ね、明日とは言わないですよ。連休前ぐらい、来週中にはやってくださいよ。 あの1週間後にというようなことを私自身が申し上げることは、なかなか難しいという状況であります大臣のところにいつ死因死亡、死亡、司法解剖の結果が伝わったか分かりませんけれども、私のところに伝わったのは、今日の午前中です、かつ、この診療情報提供書も、私、いろいろ手を尽くして今日見ることができました、落ち度につながる情報を、私が質問通告した後にですね、 ようやく明らかになってくる中 で, です、ね、こういうやり方では、全く審議が進まないじゃないですか、不都合な情報も含めてです、ね、全部出してくださいよ。